こんにちはマッチョ、フォルトです。こんにちは塩田です。え今日は塩田先生を招いて歌のレッスンを教えていただきたいなと。あいまえマッ先生、お久しぶりです。お久しぶりです。一週間ぶりですね。あもそれぐらいか。そうですね。<笑>あの先生の歌のレッスンかなり好評で。ありがとうございます。やっぱさすが芸大そしてサブラプロだという形で。いやいやいや 皆さんのコメント欄も湧いてておりましたよねてなわけでやっぱり塩おたんからわざわざインをいただいたんですけどフォルテくん発声がまだまだだとうんまあそうですねだから次やる時は発声の基礎編を教えていただくっていう約束をしてて、うん、今日はその発声をメインでやっていきたいなと思いましたそれでは先生そうですねなんか前回ちょっと歌聞かせてもらったんですけど、はい、やっぱちょっと力が入ってるなと思ってはい そこの力を抜いていきたいなと思います。はい。まあまず歌う。はい。<笑>あこれ<笑>ここに触れなくていいの<笑>あー。触れなくて大丈夫です。<笑><笑>あのですね。はいまあ。うん<笑><笑><笑>、えっとまあ歌う姿勢としては、はい。う、え、ん、っとまあ胸をちょっと張ってください。胸を張って。胸を張って。で、あの重心はあの、はい、自分の引き足。はい。 僕は左が利き足だそうです。柔道やってるときに。なるほど。肩幅とか言うんですけど。はい。まあ肩幅よりかは、前にも、あの声を持っていきたいので、はい、あの片足をちょっと出す感じでやってみてください。あのこんなは、こんな感じって伝わらないよね。<笑>あくまで私の。この僕の選択ものの山は気にしないでください。<笑>私の場合はこんな感じで、あの、はい、歌ってます。なるほど。前にこう行くように。はい。いいのかどうかあれだけ。 僕も前に行くように、こんな感じでで も, んもうちょっとあの、寄せてください、はい、で背筋伸ばしてはいこんな感じで足はうんで胸を張って、はい、でもうもう、もう肩から下はもう、リラックスはい息抜いてくださいブランブラーンって感じではいでこんな感じでねはい体勢は イメージはこんな感じです、はい、そしてですねよく声楽 の, の先生で、はい、あの腹筋をしちゃいけないっていう先生がしちゃいけない先生と、うん、してしなさいっていう先生がいるんですけど腹筋をしなさいって先生としたらいけないって先生ってそ う,、はい、そう私の高校の時の先生は、はい、程よくしなさいの人です程よく<笑>そうなんか鍛えると、はい、体が固まるっていうそういう、はいはい、ちょっとそこら辺はなんか。 詳しくは、うん、あの筋肉に詳しくないのでそこら辺はちょっとよく分かんないんですけど、はい、なんかそういうことがありまして取、はい、ルテックマッチョなんでね、はい、もう硬直してますよね硬直までもしないから筋肉だとは思うんですけど、はい、ちょっとあの力をすごく抜く感じで、はい、楽にして歌ってほしいんですよ、はい、そう で, す、ねうん、で胸を張ったままそう胸張って でも重心のこう一本こうなってるように立ってほしいんですよ、はいうんはい。そうですね。そんなイメージで横だとこうです、うん。大丈夫ですかね。うんまあいい感じですね。はいこのまま前向きます。そうそうそうはい、でねはい。なんだろうよく胸から声出すイメージみたいな。はい、男性は。 女性はまた違うところなんだけど、まあ、基礎は一緒なんで、こ、はい、んな感じでやっていきます。はい、<笑>とりあえず、あの息 吐, 吐いて、はい、吸っての練習をしましょう。腹式呼吸ってですそうそうそう。あ僕、めっちゃ苦手なんですよ、<笑><き><笑>まあはい、じゃあ、やっていきましょう。じゃあ胸張ったまま、うん、今さっきの姿勢のまま、ね、そう、さっきの姿勢のままで。はい、とりあえず、どうしようかな。4拍吸って、8、は、拍、い、吐くっていうのをちょっとやってみてください。吸うときは 吸うはあの、はい、鼻からも口からも利用して肺いっぱいに広げていくイメージでちょっと吸ってみてください、はい、で八拍でちゃんと吐き切って、はい、やってみてみましょういきます一、二、三、四、1 2 3 4 で、あの、息の吐く、あの、量は、あの、コントロールしながら。吐き切ってください。吐き切って、八拍目でも、吐き切る。うん、もう、コントロールしながら、同じ息の流れで。同じ息の流れで。それをそ、こういう練習をすると、ちょっと、慣れていきます。はい、腹式呼吸です。はい、もう、帰ってみます。行きます。三、はい。三、四、一。4 1 まあなんかもうちょっとあのなんだろう広い空間をイメージして広い空間大好きな匂いをもうわって自分の中に集める感じのいいイメージかな。はい、分かりました、うんうん それのトレーニング法ってありますか？このトレーニング法。このトレーニングをまあ、たあのとりあえずそそれをやる、はい、やるっていうのと。ちょっと先生の、うん、あの正解例を見せてもらって。いや正解例とか<笑>ちょっと<笑>。ただ先生のどんな感じでしてはくのか。<笑>できるから。一、二、三。 すごい。スーって言って入っていいんですか う吸うときにちょっと胸上がらない方がいいかもしれな い,、はい。なんかどっちかというとお腹を。ってなんか広く。は取るようなイメージですね。はいはい、もう一回行きます。三、うんうん、はい。三、四。3 4 <笑>全然<笑>力が入っている。全然吸えなかったです。お腹にしたら。うん、どこだよね。なんか。もう鼻息吸ったらもう腹が膨らむんだと思っちゃえば。ああ、わかりました。うん でここはステージを触りますね、はい、あの肩の力をねいいや<笑><だ><笑>あもうファンを怒らせる<笑>大丈夫で す, 夫です<笑>僕のファンはそういう感じじゃないのでここよしいいで、はい、そういの時ここうんなんかガチガチにならないようにこう、はい、常にもうあ下はもうどんな体勢でも同じようにここら辺ができや、はい、できていればもう、はい、息吸えるみたいな感じでやってください。はい じゃ、あ、さっき言ったことを意識って、こう、はい、お腹を広くこうなるように息を吸って。はい。すっと言いながら、はい。八拍吐き切る。わかりました。やってください。三、はい。一、二、三、四。 これに声が乗っかるって感じですか。そうそうそう。なんかこう空気のこう出してるイメージにこれを声をポンポンって乗せていく飛ばすみたいな感じです、はいはい。そうですね。こんな感じであの、はい、腹式呼吸は腹式呼吸のイメージを掴んでもらえたかと思います。わ、はい、かりました。はい 先生、次は<笑>えっとですね。次はまああの発声練習に入っていくんですけど、ついに声を出してもいいんですか。ついに声を出しましょう。ああやった。やった。<笑>やった<笑>じゃあまあそうです、ね、次回は発声練習、ハミングとかでこうなんだろう音の流れ、空気に乗るイメージを掴んでもらいます。どんな感じかちょっと軽く触りだけでも。そうですね、ハミングって結構正確に。 と、うん、って、あの大事な基礎のテクニックなので、そこで響きをイメージして。歌に乗せるっていう。ハミング。大事な感じなので、あのハミングは結構大事です。はい。だからちょっと、ハミングをやってみます。わかりましたん。こんな練習を次回は。していこうと思います。ふんフンの時は口で、口を、あのふんは言わずに。 感じですか、うん。これを次回。そうですね。ちょっと前かがみになってるんだけど。これを次回ちょっと詳しく。次回やっていきましょう。わかりました。先生ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。塩田の方の先生もちゃんとしっかりチャンネルをやってるので、皆さんぜひぜひチェックよろしくお願いします。しお願いしますそれでは。グッバイ。見てくれて、ありがとうね。よければグッバイし て, て。な。な